ということで、草津到着です。私の大好きな街です。今から泊まる親田さんに行きたいと思います。私にとって草津はもう本当第二の故郷なんで、夏にはお祭り出てみこしかついだりもしてるし、そうそれぐらいズブズブです。<笑>あ、見えてきた、湯畑が。ちょっと元気があんまり今ないんだけども。草津で元気をもらう。湯畑。 こんな感じここ数年でできたここ手洗い湯ですねこれができましたなんとですねこれがコロナウイルスを10秒間で 97% なくすってことが分かってますこう指を10秒間つけて草津はめちゃくちゃ殺菌能力が高いのでね殺菌されます湯畑の写真を撮るにはここが湯畑の先端になります いい匂いします。これ、硫黄の香りじゃないんですよ。みんな硫黄の香りって言うけど、硫化水素の香りです。はい、ここが湯畑です。めっちゃ綺麗じゃないですか湯畑の写真スポット。有名なとこだね。すごくないですか 私が草津温泉で絶対に行くコースがあるのでそれを紹介したいと思います。めっちゃおすすめです。まず湯畑を背にしてセブンイレブンとイチさんの間の道を通っていくと、実はイチさんのお土産屋さんがあります。このイチさんのお土産屋さんは一番物が揃っていると思うので私は大体ここでお土産を買って帰ります。めっちゃ並んでる温泉プリン屋さん。今めっちゃ人気ですね。買って帰ろうかな<笑>。このお箸屋さん。 名前掘れるんですよ。ジブジムにぶつかってて。ここもね、よく買ってた。濡れせんべい屋さん。射的とかあるんですよ。湯畑の方にあったんですけど。今度行ってみようかな。でね、この坂をね、登ってくるとね、有名なね、おまんじゅうをただでめちゃめちゃ配ってる、長寿庵さん。ここに来ると、おまんじゅうを渡されます。お姉ちゃーん。撮影中です。撮影してもいいですかお食べください。はい<笑>、いただきます。 そういう感じでお饅頭いただけですよ。見て、湯気が立ってる。あ、きます。おお、ほら、買って帰りま す, ます。めっちゃサインが。東京からだと、湯めぐり号で、3,000 円ぐらいで草津にはこれちゃう大好きですね。草津が。で、神社がありますね。じゃん。ここ好き。 なんか全然一人で来てる人とかもいるんで私は一人推奨していますよでここ登ってくると最いたから露天風呂が登りきったところにありますこちら足湯のスポットですではいただきますこんな感じ気持ちいいよちょっとぬるいかもはいそしてここがダンベイです おはようおはよう<笑>ダンベーでーすダンベイでーすウサビさんダンベイでーす<笑>ダンーでーす<笑>そして見てこのお店大好 き, 大好きめっちゃ来るからここご飯のところもめっちゃすごいんだけど隣がカフェになってておッシュレダンベイいただきます あ, あ、見えてきた。今日はずっと泊まりたかったところに泊まるんですよ。はい、ここはい会える宿高松さんです。ここめっちゃすごいんですよ。早速行ってみたいと思います。え、すごい見、ね、て。これ食べ放題です。パイナップルハイビスカスえっと麦茶です。お部屋に行きます。じゃん、まずこれベランダ。 寝室から見た空気、これね、でっかいソファーが窓際にあって、景色はすごい最高です。目の前は森林ですね。暖房がある。暖房じゃない薪えー、っと、本物かな使い方がわからないけど、薪があります。ここはの手洗い場、メインのすごいところをご案内したいと思います。うわ湯上がりにそのまま休める、めちゃくちゃでかいソファーがありまして、これ 見て私専用のお風呂ですしかも2種類あるおやすみ湯と温泉ですね貸し切り露天風呂じゃないですよこれお部屋についてる露天風呂ですうわーこんな感じ景色早速楽しんでいきたいと思います着替えるよせーのじゃん着替え 完了です。では、贅沢にいただきまーす。うわ、待って、暑い。さすが草津の源泉なんですけど、暑い暑い暑い。頑張って出しを。暑いですめちゃくちゃ。いきます。暑い。こんな感じで源泉が永遠に出続けているので、それは暑いです。ああ。 暑いけど気持ちいい<笑>。入れたー。やっーやほ。ここはですね、先ほど玄関もご紹介したと思うんですけど、2つ温泉にありますアイルヤド高松さんですね。これから温泉の YouTube をやっていくにあたって、いろいろ自分の中で研究した中で、あとまあこの今の。 時期とかも考えて、私のテンブローブルが好きなんで、客室員のテンブローブルがついてるところを女性が一人でのんびりと泊まれるところ、それからご紹介していけたらなと思ってます。どうかよろしくお願いします。今こっちがですね。温泉の方なんですけど、隣にお休み湯っていうのがあるんですね。なんでちょっとお休み湯に入ってみたいと思います。では、いただきまーす。あぬるいわ。 あーなるほどねおやすみ湯だわ最高なんかねこっちは多分めっちゃ温度が低いですねはい気持ちいいあなんかねこっから見える向こうの山は雪が積もってて 癒されれるすごくくお休みよくとあれだね気分が確かにちょっとお休みっていうかリラックスするねリラックスしたい時には38度とか39度とかのお湯に入っていただく寝る前とかはねそれぐらいの温度のお湯に入ってもらうと副交感神経が刺激されてゆっくり眠れるようになるんでいいって言われてますで朝は逆に目覚ましたい時は41度とかね熱いお湯に入っていただいて目を覚まして。 仕事とかに行ってもらうといいっていう風に言われていますのでぜひやってみてくださいで今多分これがねそうね3839度とかなんじゃないかなと思うんですけどちょっとやばいタオルが落ちてくるのめちゃくちゃまあね今日はちょっとね私がちょっとねへこんでるんですよめちゃくちゃへこんだ時は草津温泉がやっぱ私の癒しの地だから 良かっったなって思うんだけど人生どうしよっかな本当ね<笑>みんな本当に辛いことがあった時にどうやって乗り越えてるかをコメントに教えてほしい自分のつらかった体験談とかをなんかよかったら教えてほしいって思ってますそれぐらい今人のう辛いことを乗り越えたその乗り越え方とか教えてほしいなって思うぐらい自分一人でいろいろ乗り越えることができるかどうかわかんない。 切実です草津の、ね、お姉さんとかにもさっき聞いてたんだけどね病気になった時の乗り越え方とかもね聞いてたんだけどやっぱねみんな時間の流れと自分しかいないから自分で乗り切ってるよみたいなのが多かったんですけど皆さんの体験談もしてくださいお願いします。日って大変だよね<笑>暑いということでねストンセン潜唱会はこんな感じ充電ガラスがなくなりそうなんで昼間の潜唱会はこれぐらいにしていきたいと思います。そかからまだねご飯食べたりとか夜も 前半みたいから楽しんできます太い旅はいいよそれではこれからもねゆうりもう紹介してくれてよろしくお願いしますバイバイ<音楽>